ユーザーザの皆さん急速充電で iPhone 充電してますか何してない、うん、ならこの動画必見です今日から自信映画道を歩み続け早知り合いあの日一つの決断をしたそれは自分自身が表舞台に飛び出すことだったこの記録は人生をかけた熱い熱い挑戦ださあ準備はいいか監督お前の底力見せてみろよ本番いきますよーいカロドオッケー お統計や し,、OK、用意したどうも皆さんこんにちは監督ラーの監督です先日出しましたこちらの動画タイアップ動画こちらの充電器を紹介させていただきたいと思います紹介する前に急速充電皆さん知っておりますでしょうかざっくり説明しますと高出力で電力をデバイスに供給することによって iPhone、Android などの充電時間をかなり短縮することができます要するに時間ガジェットとなっております 今回ですね紹介するこちらの商品なんですが iPhone ユーザー限定の商品となっておりますが。 ぜひ、android ユーザーの方も、今の充電環境、見直してみてはいかがでしょうか監督もですね、ちょっと古いんですけども、iPhone8 Plus を使っております。この iPhone なんですけども、通常のものと今、プロ版というものが発売されておりまして、プロ版を使っている方ですね、今の環境、このままで自分だと思われます。それ以外のですね、通常の iPhone を使っている方、現在ですね、コスト削減のため、iPhone12 以降はですね、充電器が付いていません。まあ、監督もなんですけども、確か購入した際についてきましたのが、こちらのですね、5アのものが最初から付いておりました。 ですがこれ使ってる方切り替えた方がいいです。 あとですね、100均の充電器使っている方、この100均を使っている方ですね、3つのデメリットが含まれております。1つ目、2アンペアもしくは2アンペアがほとんどです。数値から見ても明らかにパワー不足となっております。2つ目、MFI 認証ですね。この MFI とは何千アップルユーザーなら必須です。アップルが定めた基準を証明するバッチみたいなものです。まあ、要するに安心して使えますよというですね、認証品です。もちろんこの商品にも付いております。3つ目、データ戦争100均だとおそらくついていないものが多いんかな。例えば画像や 動画ななど重いデーータをを wi-fi でで飛ばすすのではなく本体とケーブルを使って転送するものですねもちろん、こちらですね、データ転送対応しております。なので、100均を使っている方ですね、この機会に切り替えてみてはいかがでしょうかと言ってるんですけども、監督もで、ね、100均の充<笑>電器を使っておりました。まあ、ねやっぱ安さに惹かれる時期っていうものがやっぱあるんですよね。で、実際使ってみてですね、接続してもね、あれなんか接続不安定だなとか、いつの間にか壊れていたりとか、予備や気を要するなら、100均でもいいかと思うんですけども、長く使 買うのであればそれ安物の税入試合です スから出されております急速充電器内容はとてもシンプルでございますでまずは説明書でございます説明書は基本性能が書かれているシンプルなものとなっております充電器ザ・シンプルテンティスのメーカーロゴがついておりますこちらのコンセントの穴同時に2つ急速充電することができますそしてじゃじゃん2本ついているということであればもちろんついておりますおなじみライトニングケーブルでございます 反対側は usb となっております監督はですね今回ピックアップしたい点はパワーデリバリー 3.0 対応 パワーデリバリーって何調べました。パワーデリバリー PD と呼ばれております。こちらは USB による急速充電の国際標準規格となっております。前はですね、各メーカーが急速充電、高速充電なんてものもですね、作られて、まあ、ユーザーとしては早いのかなみたいなね、いろんなメーカーから出されていたんですけども、いや、それじゃあダメだろうというわけで、USB 加減の使用、統一化しよう、策定しようというわけで、こちら2015年作られました。現在のニーズに合わせた大容量で急速安全、 な充電を可能にすることを目的として策定したのが USBPD 規格まあ公式みたいなものですはいというわけでですね規格対応機器同士が通信して電力の自動調整最適化されているものとなっておりますこちらの登場によってで従来対応できなかったタブレットノート PC など大きな電力を要する機器に対応できるようになりました不安 を考えてしまう方おられるかと思います監督もその一人でした確かに満充電をしているにもかかわらずそのまま充電を続ければ熱によるダメージが蓄積してダメージはあるかもしれませんだがしかしですよ皆さん最新の電子機器は満充電になるとそれ以降充電をしないような仕組みにもなっております安心ですはいというわけ で, ですねこの高速充電3つのポイントがありますこの3つすべて揃わなければ高速充電することができませんまず一つ目本体は高速充電に対応しているの iPhone ユーザーの方 iPhone8 以上だと最初から高速充電対応ですそれ以下の iPhone を使っている方は申し訳ないんですがこちらを購入しましても高速充電にはなりません続きまして充電ケーブルは高速充電に対応しているのかはい監督が持っているものは高速充電ではありませんもちろん今回紹介する商品は高速充電可能な USB ケーブルです続いて充電器は高速充電に対応しているのか監督の使っているこちらはもちろん対応しておりませんこのサイズの小さいものを使っている方 こちらに関しては 0.2A のものとなっております。で、今回、くんてぃさんから AC100 から2 0 0ボルト対応となっております。max 2 4アンペアまで上がります。というわけで、iPhone8 以上の本体と対応している USB ケーブルと、こちら、充電器。この3つが全て高速充電に対応している状態であれば、高速充電が可能となっております。こちら、注意してください。どれが1個でもかけてしまいますと、高速充電もどき。まあ、普通の充電とな やっております こちらの充電器なんですが、安心安全設計です。最新技術のスマートチップ内蔵。過充電、過電流、過放電、過熱、過充保護機能が搭載。えこちらのサイトにはですね、通常の iPhone の充電器より3倍から4倍速くなる。おまかいな。というのでですね、監督の iPhone8 Plus、どれくらいスピードが速いのか、通常のものと、今回ご提供させていただきました充電器でテストしてみたいと思います。では、どうぞ。 にもですねいろんな機能がままっております、ま、ず最新技術 c 94端子こちらもですね、常にバージョン上がってるんですけども、おそらくその肉眼で見てもそこまでわからとはこの、これいいですね。最初からついて、使わないときはこうつけることができます。長さがですね、両手を広げても、うーんと2メートルですね、この長さはです、ね。振り曲げに耐えれる耐久性がある USB-C、ライトニングケーブルがついております。入力は100から240ボルト。出力は最大20ワット。ほとんどの標準電源コンセントで対応できます。注意点としまして、 は先ほどもご案内しましたが iphone 8以降で採用本体でございますこちらの機種に関しては残念ながらですねこのアダプターとケーブルを使っても高速充電にはなりません通常の充電は可能ですはいということでですね現在の販売サイトります Apple デバイスではですねこの高速充電かなり対応可能です今回紹介させていただいたのは iphone 8以上のねユーザーの方通常のですね安いやつとかね使っている方はですねぜひこの機会に充電環境を見直してみてはいかがでしょうか監督もですね速攻で買いましたパワーデ バリー 3.0 対応のの充電器セットこの機会に購入してみてみはい、かかがでしょうかはいというわけでですね、この監督ラボでは、こういったおすすめしたい商品を徹底的に内容を深掘りして紹介しております。最近はですね、本当ありがたいことにですね、案件動画を結構もらっております。まあ、案件動画と言われましてもですね、監督の徹底的なリサーチによって、いい点、デメリットの部分に関してもですねしっかり紹介しておりますので、ぜひとも今後のご購入の判断の検討材料として見ていただければなと思います。またですすね一般の人ににも分かりやすいようにです、ね紙 いて説明しておりますのでもし興味がありましたらこの監督ラボチャンネル登録をしてお待ちくださいではまた次の動画で会いましょう<音楽>こちらの充電器を紹介させていただく長く使うのであれなこちらですね3つの3つうサムネイサムネイルどうでも使う充電器いえこれだとなんかダメだ。照明をがっつり当てて環境を変えよう環境を変えようレベルアップレベルアップ